皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ講師のやすこです。昨年は10年目の節目を迎えることができました。そして、今年も11年目を迎えることができました。皆さんありがとうございます。 ここで11年目ということで講師の皆さん。そして三上社長にお集まりいただきました。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですけれども、自己紹介から始めたいと思います。はい、では私はアンサンブル講師のやすこです。私はもうすでにアンサンブルを始めて。 10年目になりました。<笑>いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ます<笑>はい、私はあの今は発音のグループレッスンを担当させていただいたり、あとはビデオの方で一風レッスン、こというものなどをさせていただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではそうですね。こちらの先生から順番に。 はい、どうぞ。Oui, Les, euh, les leçons、euh, avec les enfants,、euh, mais aussi、euh, avec les, les adultes, les plus avancés comme les débutants. Et、euh, j'aime beaucoup les leçons de conversation également. Voilà, merci. En japonais Ah j i f a J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai f a a i f i t j a a i a i fait. J'ai f a J'ai f a a i f i t j a a i a i fait. J'ai Voilà. Donc Moi je m'appelle Joseph,、euh, ça fait maintenant、euh, 5 ans que je travaille dans l'école, en e e en français. Je connais certains professeurs, pas tous, mais euh, voilà. Euh, je viens de Bordeaux, la ville de Bordeaux. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, c'est une ville qui est connue pour、euh, son vin. Qui est vendu dans le monde entier. Donc, à chaque fois, les élèves me disent Ah, le vin de Bordeaux, j'adore. C'est très, très bon. Il y a le vin de Bourgogne aussi, mais le vin de Bordeaux est très bon aussi. On fait un peu de, de publicité. Et puis,、euh, donc, le Japon, moi, ça fait aussi comme,、euh, comme Fred. Ça. ça fait 20 ans à peu près que je suis là maintenant. En tout. On a eu Quelques années en France, en entre-temps. Et puis,、euh, pour ce qui est de mes leçons, Euh, j'aime bien、euh, enseigner surtout、euh, la, la grammaire, mais la grammaire、euh, pour, vraiment pour les débutants. Et j'aime bien voir mes é la è v e s réaction de mes élèves quand euh, euh, ils sont contents d'avoir compris certains points. Par exemple, les, les articles. Les articles indéfinis, les articles d é f i n i s Alors là, quand j e leur e x p l i q u e qu'ils ont compris, ça me fait vraiment plaisir. Parce que je f i i s a n d e t i est tôt. ありがとうございます。す<笑> チ, ャレンジチャレンジします。えっ、ー、と、日本に来たのは、初めて来たのは2000年です。もう20年経っています。そして、まあ、多分フランス語で理解したように、えー、ボルドから来ました。えー、ボルドというと、ワインの産詞です、えー。そして、えー、一番好きなレッサンの内容、な文法をしているのは好きです。で特にその 昇級の人に教えるのはあの基本的には好きですね。だからそういう生徒が初めてこ理解する、えー、ことを見ると本当に嬉しいです。あとはまあもちろん会話をするとかいろんなアクティアリティからとか、まあね、ニュースからのお話をするのも好きですね。だからだいたいそういう内容のあるスタンが楽しんでいます皆さんこれからもよろししくお願いします。 Bonjour à tous,、euh, je m'appelle Ivo,、euh, j'habite au Japon maintenant depuis huit ans. Maintenant, maintenant.、Euh, je parle aussi un peu japonais.、Euh, donc je suis né à Cherbourg, qui est très connu pour le film au Japon Les parapluies de、oui. Cherbourg. exactement. De mes leçons.、Euh, moi, j'ai utilisé plutôt、euh, comment dire, les activités ludiques pour enseigner. C'est-à-dire, j'essaye de faire comprendre les choses à mes élèves sans leur expliquer.、Mmh. Comme ça, ils retiennent plus facilement les choses.、Euh, J'utilise des m n é m o t e c h n i q u e s par exemple. Et,、euh, et donc, ça les aide beaucoup à retenir les choses sans expliquer naturellement. Pour parler naturellement, par exemple avec les articles, j'utilise beaucoup de moyens mnémotechniques p u r q i l s se souviennent du masculin, féminin, des choses comme ça, par exemple. Il、mm. faut Et... que、mm. tu me、mm. Et... fasses. Il m'a、mm. dit Et... que、mm. Et... je suis un peu plus de temps. 生まれたところはシェルブール有名なのはあのシェルブールの長さ2本目で私のレッスンは1回は鼻血も好きおるとかあとはデルフとかダルフも好きとかケン普通剣試験試験試 験, 試験が好き教まあ、いろいろな遊びながら では続けてこちらの先生にもお願いします。Bonjour à tout le monde. Je p r é c i s a n t aussi que je suis au Japon.、Euh, que dire d'autre concernant mes cours Je n'ai pas de préférence.、Euh, je donne mes cours comme les élèves veulent que je donne mes cours. Donc,、euh, en fonction de ça, j'arrive à m'adapter, ou j'essaye de m'adapter à tout le monde. Autant les enfants, les adultes, la grammaire, les tests. Bah, on essaie de faire ensemble. 私はい。 4は、ガストロノミーで有名な場所です。授業途中何でもが好きというのは、生徒さんたちと先生たち、一緒に、エンサンブル、一緒に、演習を勉強をしていますので、なんでも好きです。 6年前から、アンサンブル・フォンセイの教師の仕事を始まりましたで、6年前にも日本で来ました、それでは、次の先生にマイクをお渡しますみんなありがとうございます。 Deux s h i b i k i s e n s on s t là. Bonjour à tous, je m'appelle Hibiki.、Euh, J'enseigne chez je Ensemble en français depuis 2018, ça fait déjà à peu près un an et demi. Et avant,、ah, je suis né au Japon et j'ai grandi. Je suis né et j'ai grandi à Tokyo. Et j'ai vécu un an à Rennes,、euh, en Bretagne, en France. Et au. To... 確かに日本語で<笑>ネイティブあそう日本語実はネイティブなんですけど<笑>えっとあ響きと申しますアンサンブランフランスでは2018年の秋ですよねから始めてもうそろそろ1年半ですごい早いなと思っておりますえー、っと東京育ちなんですけどフランスのレンヌというところに1年、えー、いましたで、えっと、皆さんと同じ日本人で えっと、ゼロからフランスを始めて、えっと、そのマレンヌで法学留学をしていたことがあります。えっと、授業は。ねはい、授業は、えっと、まあ、いろいろ何でも。試験対策も、えー、発音矯正も。あとは、作文を書いてもらって、添削したりっていうのも、すごくたくさんやっています。あとは。 えー、何ヶ月かでも結構もう経ちましたけど、えっと、翻訳のグループレッスンもやっていたりしますのでご興味ある方はぜひ、えー、参加してくださいこんなもんでしょうかはい、ありがとうございますでは続きましてこちらのスタッフのよしこさんお願いいたしますはい皆さんこんにちはアンサンブルアンフランセスタッフのよしこです 声を聞いて、もしかしてって思っていただけるととても嬉しいんですが、ボッドキャストのフランス365、そしてアラカフェットの第2部を担当させていただいております。これからも皆さんのお役に立つ、フランス語学習にお役に立つ情報をお届けしてまいりたいと思いますので、どうかこれからもアンサンブルアンフランスよよろしくお願いいたします。では、そして、 三上社長よろしくお願いいたしますはい、えー、こんにちはアンサーブラアンファランセ代表取締役の三上和美ですはい、この会社を立ち上げて11年目を迎えることができ本当に嬉しく思います毎日素晴らしい講師の皆様スタッフの皆様と一緒に話し仕事をすることができ本当に嬉しいですこれからもどうぞよろしくお願いします本当は アンサンブルの講師は50人もいるのでここには呼びきれない来られない方もたくさんいるんですけれども今日は一部の先生方に来ていただきましたありがとうございましたでは最後に皆さんアンサンブルの生徒さんの形にメッセージをお願いできますかよろしくお願いしますではフレデリック先生からお願いします Tous nos, tous nos élèves, tout d'abord、euh, merci de votre fidélité à l'école et aux professeurs. Et voilà, j'espère que ce petit,、euh, ce petit message vous aura donné envie d'en en connaître un petit peu plus sur les professeurs.、Euh, et voilà, je vous attends très nombreux、euh, sur Skype cette année encore. j e p d'accord. Donc, pour、euh, tous les élèves qui nous regardent,、euh, qui ne o u s regardent pas, Donc,、euh, je vous souhaite bon courage parce que le français c'est quand même une langue qui, qui n'est vraiment pas facile. j ne a dire que c'est la plus difficile, mais c'est une langue qui n'est pas facile. Il y a de très très bons professeurs. N'hésitez pas à prendre des cours avec tout le monde, à vous amuser. Et surtout, fixez-vous des objectifs dans la langue.、Mm -hmm. Fixez-vous des objectifs.、Euh, progressez par étapes. N'essayez pas de dire tiens, je vais parler français à la fin de l'année, ce n'est pas possible. Mais progressez avec des étapes. étapes. C'est très important.、Mm -hmm. Merci à tous.、Euh, je prends beaucoup de plaisir. À vous aider à progresser en français. J'espère pouvoir continuer à vous aider dans cette progression.、Et、je pense que i l s très important pour apprendre une langue, c'est la motivation. Donc, comme disait Joseph, il faut vous fixer des objectifs pour vous, pouvoir vous motiver et progresser. Ça prend du temps, mais rien n'est impossible. Message à tous, comme Joseph l'a dit, comme Frédéric l'a dit, comme y v o aussi l'a dit, comme peut-être i d k i comme je le dis,、euh, la meilleure des choses c'est de s'amuser quand on apprend, s'amuser, être motivé pour garder sa motivation, avoir des objectifs, bien sûr, mais surtout s'amuser. Donc、euh, n'hésitez pas, venez nous voir. Essayez plusieurs professeurs. Chaque professeur enseigne peut-être d'une façon un peu différente. Donc n'hésitez pas à changer pour trouver le bon professeur qui peut vous aider à apprendre du mieux possible. Monday, allez-bas. もう日本語はやめますみんんな楽しんでください。いいいろろ先生もも試しししててみてで一緒に勉強しましょうででで何でもできるから、はい<喝> <de temps> <olate> コンチニュエンオサミゼオンイフコサミゼオンコンチニュエンオエフココンチニュエンイフコサミゼオン作ってるもんでたか<笑>えーっと、なので、まあ続けることが一番大事だなと思っていて、というのもなんか、まあ明日、急に今日よりできるようにやっぱりなってなかったり、あの成長を実感するのって機会ってあんまりないんですけど、まあ気づいたらあの時よりできてるなっていうことがあるのが、まああの、 外国語の勉強かなと思うので、まあ、続けるのが大事だと思います。でまあ、続けるために、多分やっぱり楽しくないと続かないので、あの、楽しむっていうのもすごく大事だなと。思っています。あの、ね、いい先生ぞろいだと思うので、皆さん楽しみながら、勉強を続けてくださればと思います。ええ、どんな感じなんですよ。これからも、あんさんのスタッフの一人として。 アンサンサブルメイト様のフランス語学習のお力になれるよう陰ながら精一杯応援させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたしますでは私の方から皆さんのメッセージですけれどもねも皆さんがおっしゃっていますけれどもやはり語学すごくつらい時もあると思うんですがやはり楽しむということがすごく大事ですそして響先生がおっしゃったように続けること そうです。私も生徒さんによく言うんですけれど も, もう継続は力ないという本当にそのことわざがあるようにもうちょっとずつでもやっていくということがその先につながってくるでもそのためには楽しむということですねアンサンブルにはとても楽しい先生たちばかりですので是非どの先生が合うのかなというふうに探していただくのもすごく楽しいことですしやはり楽しく学習するということが大事だと思いますみんなで一緒に頑張っていきましょう では最後に三上社長からも皆さんにメッセージをお願いしますあはいもう皆さんに言われてしまったんですけども<笑>フランス語学習ってあの最初文法をやってる時はあこれを覚えたらもっと喋れるようになるこの文法を覚えたら喋れるようになるって何かもうゴールが見えるんですけども中級になると途端に出口の見えないゴール霧の中を走るようなとても辛さが出てきちゃうんですがアンサンブルで。 勉強するとフランス語学習がが楽ししくてしょうがない疲れて家に帰ってきてスカイプをつけてアンサンブルの先生にフランス語を習うとほんと疲れも吹っ飛んで楽しくなるっていうような、えー、レッスンが提供できるようにこれからも頑張っていきたいと思いますあと、えー、フラアンサンブルでフランス語を学んで人生まで変わったと思ってもらえるような学校づくりをしていきたいと思いますのでこれからもどうぞよろしくお願いします。 本日は皆さんお集まりいただきありがとうございました。これからもフランス語で叶えるあなたの夢、講師、スタッフ一同、みんなで応援しています。それでは、ありがとうありがとう